どうぞよろしくお願いいたしますまもなく秋田竿燈まつりの公演が始まりますが会場の皆様にも関東まつりに参加していただきたいと思います関東の演技中は「どっこいしょーどっこいしょー」の掛け声で差し手に声援を送り会場を盛り上げますがこの掛け声を会場の皆様にもお願いしたいと思います それでは一度皆さんで練習をしたいと思います私が「どっこいしょどっこいしょ」とかけ声をかけますのでその後に続いて「どっこいしょどっこいしょ」とかけ声をお願いいたしますそれでは始めますよ「どっこいしょどっこいしょ」「どっこいしょどっこいしょ」どっこい っいしょどっこい賞どっこい賞どっこい賞どっこい賞どっこい賞どっこい賞どっこい賞どっこい賞どはい、皆さんありがとうございます素晴らしいですねそれではまもなく秋田関東まつりの公演が始まりますので大きな声で元気よく掛け声をよろしくお願いいたします 祭りを行います国の重要無形民俗文化財に指定される秋田竿燈まつりは短い秋田の夏を盛り上げる風物詩として8月3日から6日までの4日間行われますその始まりは江戸時代中期とされ真夏の病魔や邪気を払う「眠り流し」という行事を原型にその後厄除け急ぎ 豊穣などを願う現在の祭りに変化したものと伝えられています1本の重さが5 0キロもの担当を自在に操る差し手と呼ばれる演者のダイナミックな技は見る者を魅了します踊るような罰さばきと軽やかな笛の音で演技を盛り上げる囃子方が祭りに花を添えます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 それでは本場の臨場感をそのままに関東が祭り会場へ繰り出す時に鳴り響く流し林子を合図にいよいよ力と技の共演の幕が開きます。 ご覧ください<音声>はじめの演技はまかし右手に感動を差し上げ一旦手のひらで擦れし親指と人差し指の間から竿をじわりじわりと15センチほど下ろし持ちこたえ 二竿を額で支えるまさに首の根元が座った重量が隠れる技静止して両手を大きく開いてバランスを 関東を一直線にするのがポイントです、ね。 どうぞご注目くださいそれぞれ書いてある絵柄は長文といいまして家でいうと家紋のような文章でございますこれを古くからの町内は大切に守り続けてきておりますそして我々がこの着ている斑点この背中にも同じこう絵柄が描 か, かれておりますのでどうぞその点にもどうぞご注目ください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 咖啡唱咖 はい今中央部に全ての関東が合わさっていきますのでどうぞ合わさりましたら大きな拍手をお願いいたしますどっこいしょー どうも大きな拍手をお願いいたします。はい やれない光景ですどうぞシャッターチャンスですのでどうぞはい写真を撮ってください。